皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。12月30日、魔剣士がレベル116になったので、真相の迷宮レベル30もいけちゃうんじゃないかという実験動画です。道中は非常に楽でした。ジャイハがすごく強かったです。そしてボス戦ですが、魔剣士は自分でバイキルトが使えるので、魔物使いより立て直しやすい気がします。火力的にも魔物使いといい勝負しているのではないでしょうか。 そして、使いどころがやや難しいですが、闇のカ護を使えば魔物使いの HP リンクみたいなこともできてしまいます。こんな感じですね。暴走ジゴデインで死者が出ないというのは、かなりのアドバンテージになるのではないでしょうか。ただ、闇のカ護自体がチャージタイムがついている技なので、相手のジゴデインに毎回合わせられるわけではないのが残念なところです。そして、気になるタイムは、3分14秒でした。